カレーだよ全員集合今回はですね、メキシコ人にカレーを作ってもらおうということで日本語のわかる友達三人に来てもらっています、えー、では、自己紹介をお願いしますいやあ、僕の名前はホルヘダ日本語は勉強し始めたところだはい、はい、どうもよ日本のみんな、どこにいそうかな 可愛い子ちゃん、俺の名前はオスウェダ、覚えてくれよな。いつか日本に行くから待っててくれよ。そうだね、あのあの本社の子がいてますからね。こんにちは、僕の名前はアライン、背が高いんだ。あとはもう何言っていいかわかんないけど大体僕の宇宙は何も喋ることないもんね、分かんないなんだちゃんファンの皆様ごめんなさい、今日は残念ながらなんだちゃんは急遽お休みになってしまいました。ということなんですが。 えカレーを普通に作ってもらっても面白くないのでカレーのレシピはクイズ形式にしましたそうなんです今回は日本語学校で先生もしているこちらのお二人に前もってご協力をいただきました今回のルールを説明します日本語で書かれたこちらのレシピですが材料が全てスペイン語で書かれているのでそれぞれ選択肢4つの中から正しい日本語を選んでもらいますもし間違えた場合も2人の答えた食材を使ってカレーを作ります さて、今回の問題ですが日本人でもちょっと難しい漢字の問題が用意されています日本語の先生をしている2人ですが正しい答えを導き出せたのでしょうか今後期待ですということで自信はありますかはいありますはいあります<笑>はい、では開始していきましょうスタートー ちなみに今回の企画の発案者はひろきくんおなじみになりましたひろきくんでございます、えー、この家の提供者でもございます今日はこちらの青い家青い家を使用しましてメキシコ人にカレーを作っていただきますそれではいきましょうまずじゃあパパスとサナオリアスは洗って顔をむき小さめのラッピーにするパパス 日本語で何ですかパパス、じゃがいもはいサナウリアスニンチーはい二人の答えはこちらですはい、うん、はい、では当たっているのかどうか確認していきましょうこちらに二人の回答がありますパパスとサナウリアスいいじゃがいもとニンジンは本当にこの中にあるのでしょうか<笑><笑> Zanahoria <laughs> <coughs> <Sanabria> y espina. Por favor, nos la tiramos o a la espina.、Ah, <tose> eh, <So> <tose> ah, sí, espina. c n abrazo. Ah, llegamos de Forenza. Sabotén, sabotén、sí. de camote. Misa. Bye ¿No, bye. Vamos a dejarles de aquí en el despegadero. はいというわけで第2問あ第3問でれんセボヤスはくし切りにするセボヤス 皆さんが選んだのはこちらです。 ラッカセイ、が玉ねぎでした。はい、ということで、トウモロコシはくし切りにしてください。は<笑><この><笑> 少しを楽し楽んででいるところですが、えー、と4番「シャンピオンネスを5ミリ幅の薄切りにするメイクイーン」B「B ピーナッツ」C「C カリフラワー」D「D マッシュルーム」「D」を選んでもらいましたが正解はどうでしょうか でしょうかね<笑>はいというあのつもりでしょ、はい、うしし、はい、ということであの、正解発表に参ります<笑> A メイクインはじゃがいもの種類ですマッシュルームを5ミリ幅の薄切りにしていきましょうお願いしますはい、はいはい、なんで魚なんで魚の匂 い, い, いなんでツナ ¿Cómo es? ¿Quién es el que hace los tacos? s c a r o ¿Le gustó? No. ¿Cómo e el d s c o n o que me va a r d e s t á bien? n c o l que t e va a o r d i r c o es el u e me va a mordir? r c o l e me mordir? r c ó o es el que me va a m o r i o es l que me va a mordir? ¿Cómo es el e me s p a m o r d o es l que me mordir? No, no puede ser en español. No, está b i e c ó m o l que me va a m o s d i r c ó o es el que m va mordir? r c ó s el u e me v m o i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 牛 牛, 牛肉牛肉はい牛肉ですねバーがかか牛肉が正解です猫を出せーの猫を出すドン猫<笑>が美味しいおめでとうございますおさりもということで、五問中、三問正解でしたあ、なめ<笑> 生生の豚肉は危ないです。でも牛肉はいいです。生おい熱した鍋にサラダ油大さじ2を入れて牛肉を炒め鍋鍋。鍋鍋鍋鍋鍋鍋 説明しよう。スペイン語で鍋とは宇宙船のことであり日本語の鍋とスペイン語の鍋をかけた面白いギャグなのだ塩入れんなしかってに。 魚魚<笑>ああ、なるほどね。今回はバーモントカレーを使用しています。こちらがカレーのルーになりますので、こちらを入れてください。もちろんです。これが入りますから。カレー粉を加えて溶かし、弱火で時々混ぜながら10分煮ます。 お気づきいただけただろうか今のところ、補正以外誰も料理をしていない。 <音声>ーやいなな<音声><音声><音声><音声>心のよく<音声>きました。<音声><音声><音声> スープカレーになっちゃいましたね。カレーじゃない。そうだね。鍋。いしそうしがいオッケー。おなかでごめん。どうですか？普通。普通。 塩がいい。<笑><笑>